じゃ っ, ったよこ、まあまあま、れでね。 じゃーんコッピーグラス買っちゃったあ〜あ楽しみ〜お腹が入ったどれの選択肢がめっちゃ多いじゃんハイサワーにするかえー、これかなえー、ハイサワーも捨てがたいないや、これにしよう今日は小玉サワーで行くよ シャリわくわくする初めて初体験シャリキンみんながさ教えてくれなかったら私シャリキン知らなかったよありがとうすごいさライブ配信って酔っ払うのにさこういう情報はちゃんとね覚えてるからね <笑>そして怖いおああ、溢れなかった、今日は大丈夫だったシャレキン1個じゃ足りないんじゃないシャレキもう一個だあ、はい、今もたいない濃さがわかんない <笑>乾杯。いただきます。うん。冷え冷え。美味しい。うん。酔っ払いそう。うん。最高。つまみを作っていこう。うん いろんなものを串に刺そうと思って。うん、串に刺しまーす。うわー、最高。串に刺したら、何でも美味しいです。それだけで楽しいもんね。はい。みんな、あ完成。明太子。はい、明太子の完成。最、は、近、い、ね。 あんまり食欲ない時期に突入してるないそういう時私はあるんだよそれがさなんか今今なのそこまで食欲が湧かないんだよね何バテだろううん、なんかめちゃくちゃ濃い、ね、全部入れちゃううおー 可愛いよね、この色。そしてさ、テンション上がる。ししとうを洗うよ。なんかさ、もっといろいろさせる。うずらとか、鶏肉とかあったんですけどね。買い物行くのめんどくさいかも。あるもの食べる。できたにしてもしょぼいね。ごめんね。<笑>まあこんな晩酌もあるよ、とてな。 出ない日もあるよっていうのねさあ<笑>塩を入れてごま油をお欠けすぎもったいないはい、行ってら ゆっくり、<笑>よいしょ次は、コッピーにするかはいサワにするか焼けるの待つ間にさ溶かし食べようか、ね、さっきお昼寝しちゃって、髪の毛が、ね、あ、聞いて いや先にちょっとこれだるい<笑>聞いて聞いてカーテン買ったの失敗しちゃったって感じ<笑>なんかさ食欲がないと楽しくないね食欲がないとまあさ食べる量が減るから痩せるし嬉しいけどさ 飲むのが一番楽しいのに、食欲がないってさ、もう本当に人生の9割ぐらいつまんの、本当に。うんー、うんうん、美味しいこのなんかさ、時々中の中に入ってくるシャリシャリした焼酎が最高すごいパチパチいってるね、覚えてる ま、ださ、焼き終わってないんだけどな、うん、あかんねいポッピーにするわおい あ, あもうほとんどんないうーん なんだよね、あまだかいいね。久しぶりにそういえば私コップ買ったね。これ400円だった。<笑> 400円のコップ。よし、乾杯。はあ、おいしい。 とても美味しいでもね、私は白が好きそろそろ開けたね持ってくるね開けたいよじゃんこんな感じだよやっぱり串に刺さってるといいねほっぴー乾杯 うししとうおいしいシシトウ美味ししとうってちっちゃい頃もさこの野菜はあったはずなんだけど大人になってから初めて食べたイメージ<笑>うんさ明太子がある焼、ね、タリアさん好き 一本でずっと飲んでられるじゃんね。 ウィニー好きなんだけどすごくね串にするとまとまりがいいよあのシャオウベッセンとかちょっと大きすぎる感じがする<笑>うん串へ食べるのもねウイニーがおすすめうん 一人で何やってんだか。楽しいや。<笑>もう六時だって知ってた。知いわけない。毎日五時ぐらいかと思った。ああ、美味しい。なんか、もう土曜日、日曜日とか祝日と関係ない仕事をしてる。 仕方をしてるからさ、喜びは少ないんだよ、ね。会社員の時って暇なのってすごくさうれしかったんだけどフリーランスの暇って収入がないってことだから時間がいっぱいあってうれしいんだけどお金ないみたいな最近もあれだよ打ち合わせが入るだけでうれしいって感じ。<笑> もう海鮮の頃とは真逆、良くも悪くもいいね。<笑>あれ、ね、このグラスとっても気に入っちゃった。 こっちにもロゴ入っててほしかったななんかさあが見える方にはロゴが入ってるんだよ見えてるこれほっぴーってかわいいこっちにも入れててくれたらみんなにも見えるのでね左利きだったらよかったんだね左利きだったらこうだもんねおおえこれでビール飲みたいなこのやっぱさグラスカップコップ 気分が上が上るるねねこんんななに楽ししいいとは思わわかったった喋てるも美味、ね、<笑>うん。 もったいないからすごいチビチビ食べてるんだフフフフいいきょうはさきゅうりの浅漬けをもう1個のコップにさす予定だったんだけどちょっとめんどくさいからやらなかった<笑>ちょっとめんどくさいかなーってなってやった 楽しいわこのグラスはやばいこれはこのグラスで飲んでるって思うだけでもう酔うもんっていうか分かんないすごい濃かったひょっとして分かんないや最近お酒弱いんだよね肝臓痛いたわろうとなんかさ数ヶ月ごとにさ 数か月単位でああ年だなみたいな思うことがある<音楽>そうなんか「ハイサワー」って書いてあるか分かんないけどさ水着でさお尻キュンみたいな人で水着でさ「はい」なんかさおしゃべりしてたら電源が切れてて もうって入れすぎたのもうよくわからないよ。乾杯 口でゆっくり飲んでそしてさっきはあれずずっとペラペラペラペラしゃべってたのにさ電源が切れてたのそしてこの髪型が嫌だねうん明太子 忘れてた乾 杯, っ乾杯、うん、ああおいしい